こんにちはモミジもカエデも似たようなものとしてひっくるめて考えている方も多いかと思いますしかし同じような名前がついていても樹種によって明確にその性格は違います例えばイロハモミジをイロハカエデと称してもあながち間違いとは言えませんモミジと カエデの明確な分類は難しくそれらを混同してもそれはあまり問題ではありませんですが剪定に関してはその種類を明確に見分けてその性格を知った上でその木に合った剪定をしなければなりません同じカエデという名前がつくからといって例えばコハウはワカエデと東ウカエデや イタヤカエデなどはおびただしい徒長枝を出してまままるで常緑樹のように茂ってしまいますそれに比べてコハウチワカエデやハウチワカエデは成長が緩やかでそれほどこまめな剪定を必要としません。今回は比較的軽い剪定にとどめるコハウチワカエデと それと比較する意味で隣にあったヤマモミジの剪定をご覧いただきますコハウチュワカエデやハウチュワカエデはモミジやカエデの中でも成長が緩やかですのでマンションの植栽や個人亭の中でも使いやすい木ではないかと思っています先に剪定前と剪定後の違いを見ていただきましょう どちらも高さを少しし下げました剪定したのは4月の中頃ですけれどもその3か月後も半年後もそれほど様子は変わっていませんこの並びに生えていたコハウチワカエデとハウチワカエデの様子も同様です教科書的には落葉樹の剪定は落葉している時期に やるものだと言われていますけれども新芽が固まった4月頃というのもそれほど悪い時期ではないと私は考えます要はその時期に応じた剪定方法と剪定量の問題だと思います剪定の主眼は外へ広がっていこうとする樹勢を抑えて中枝が枯れ落ちていくのを防ぎます 紅葉やカエデの剪定で大事なことは枝を切り戻して残す枝を鋭角にすることを意識することそして枝先を詰めないといととうことですあとはフィーリングですのでなんとなく眺めていてください。 うん。 Hmm. <laughs> Thank、you 切り戻して鋭角な枝を作るというのはこういうことですさらに耐性に出ている枝を誤性にすると柔らかさが出ます このように真ん中の枝を抜いてしまって耐性の枝を残すと自然樹形が失われますこういう場合はせめてこちら側の枝を落として自然樹形に近づけますあとは 枝先をどこまで整理する時間があるかということですね。 まあ、いろいろと試行錯誤しながらあなたなりの剪定の仕方を見つけてください。ご視聴ありがとうございました。